です本日は延期になりましたが本当にえー、っとう元気祭り絆ご開催してくださりありがとうございますいろんなことがございましたでも前を向いて上を向いて頑張っていきたいと思います心を込めて踊らさせていただきます応援のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります 2022スプラッシュモンキーズいぶきチームの思いは一つこの演武踊り子構え東海道 鏡の国に生まれゆる本番我らが示すは歓喜の神楽さあ咲き誇れ日の目のもと春夏のごとさあ迷い踊れ新たに芽生える息吹の子と の恋が激流かせの場天に生まれる龍が舞さあさあさあさあ踊れ踊れ決して伸ばすな潜在知るこの人だけ。<笑>